We'll、you よしだド派手な登場だなジョーカーそのまま用道をよろしく<音楽>みんなは作戦通りにジョーカーが踏ん張ってる間に頼んだここ<音楽>了解サーチライトを任しとけ俺たちはハッチえまずはゲート周辺の安全を確保しましょう 切, 切って切って切り抜く敵<音楽>の目はジョーカーに釘付けだ<音楽> いただいていくやっちゃえ 続いてこの1か月で発生した類似事件の報告ですはじめに財務省の吉川事務次官ご存知の通り国会答弁中に突如表ょ変し公文書の改ざんを告白しました<笑>次に 札幌中央市議会議員3名本会議中に自ら汚職を告白して辞職次有名小説家の S 氏突然の断筆会見を開き芥山賞を辞退自らの作品を打作だと号泣発表出版を拒否続いて民放の看板キャスター生放送中に出演者に愛を告白振られるそして最後 警察庁刑事局長が突如全裸になり省内を走り回って逮捕<笑><笑>何かおかしいかね長谷川警部補<笑>いえすみません<咳>これらの多くは一部を除いて単なる陳事件として扱われていますがいずれの事件も人格の急激なひょ変が認められます 先に挙げた対象者は全てひょ変する前までは精神に異常などは認められていませんつまり外的な要因がなければ考えづらい精神錯乱による異常行動です精神錯乱ただの偶然じゃないのか誰かが人の心を操作してるとでも先ほどの事件はあくまで一例で全国的に類似事件が多発している状況です やはり心の怪盗団静粛に進行を続けたまえありがとうございます冠木管理官先ほどご意見が出たように当該事件は半年前まで世間を騒がせていた事件心の怪盗団による改心事件の疑いがあると上層部は判断しておりますなっ し, しかし脈絡がなさすぎるんじゃないか無差別にやってるようにも思える動機も推測できんだろうまるで愉快犯だ以上の件を諸君に調べてもらいたいなるだけ早くな私が諸君に求めることは2つ1つは本件を立件するのに十分な証拠を押さえること2つ目はそれを短期間で行うことなぜかわからんが上はこの件にご就寝だ 我々は結果を出さねばならん容疑者は怪盗団のリーダー改めてこの男を徹底的に調べ上げろうん<笑>怪盗団ねえ うちの電車に乗るのも久しぶりだな いつらとの再会だな我がはいガにもなく緊張してきたぜ 全員が集まるんだから。 せーのおかえ り, おかえり<笑><笑>おおよ驚いたか<笑>会いたかったぞ久しぶりだな少し背伸びた元気そうでよかった<笑>モルガナもね 大成功だねまったくお前ら憎いことしてくれるじゃねえか久々に会えるってのに何もなしじゃつまんねえだろだからマスターに頼んで開店前に入れてもらったんだよ元気そうじゃねえか 挨拶だな半年やそこらで変わるかよ、うん、つもろい話もあるだろうがそろそろ店開けるからよ続きは上でやりなお前の部屋だ好きに使えはいよその代わり後で店手伝えよよしじゃあ全員あ にならこしいだのが帰ってきまつ<笑>ここ<笑><や><笑>ののも赤かてつとっちまってさマジで焦ったぜあやく補修で来こらんなくなるとこだったわ。 へへ、勝った私1個しかなかったしまったく相変わらずね少しは真面目に授業を受けたらおっ生徒会長の鉄拳制裁来るそれいい加減忘れて大学ってやつは楽しいのかええ充実してるわ今のうちに基礎を固めないと私も忙しいけど楽しいかな 野菜の品種改良の勉強したりほうそれはうまいのか食いつくの早いなてか春の学部は経営とかそっち方面じゃないのかそうなんだけど興味があれば他の学部の授業も受けられるようになってるの農学の授業があってね収穫量と土壌の栄養素の関係とか<笑>うッー はい、すぐ寝ちまいそうだ双葉は学校はどうふっふん余裕だ満員電車と体育以外はだいぶ慣れたぞ<音声>だろだろもっと褒めてくれていいぞで 肝心のお前は地元でうまくやれてんのかよかったあなたはどこでもうまくやれそうだものねまあ俺もそれなりにはやってんだけどさやっぱお前がいねえとピリッとしねえっつうかそりゃ当然私たちのリーダーだからなだね <笑>怪盗団魂は永遠ってやつなそれで夏休みはどう過ごすの今日予定を決めるのよねそうそうそれ決めなきゃ夏休みの間はずっとこっちにいられるんだよねやっぱ旅行じゃね ?1 ヶ月遊び放題なわけじゃんあのね宿題の存在とか忘れてないうっ それにみんなは高でしょ卒業とか進路のことだって言わないで分かってるから今だけは忘れさせて相変わらずだな龍二は話を戻すが旅行なら京都がいい寺社仏閣を回りひたすらスケッチに勤しむひ月あればどれだけの芸術に出会えるか歴史と伝統ある文化財が 俺を呼んでいる芸術系なら私はパスあんま興味ないてかさ旅行もいいけどまずは近場でキャンプとかしてみない昼は自然の中で思いっきり遊んで夜はバーベキューとか バ, バ, バ, バ, バ, バーベキューにキャンプリア充限定イベと呼ばれるあれか<笑>楽しそう 焼き火するなら薪割りは私に任せて、ね、ケーキづけにバーベキューで肉祭りありだなどうようんセレブな食卓には彩りも必要だな夏らしくていいわね健康も考えて野菜は多めにね<笑>バーベキューとなれば黙っておれん。 歴史と伝統に触れるののはその後でいい芸術より食い気かそれでいいのかお祈りじゃあ再会祝いの第1弾は前回一にによりキャンプに決定そうと決まればエマキャンプにいるもの教えてキャンプに必要なものをリストアップしました 渋谷705近くに専門店がありますそこでの購入をおすすめしますおなんだ今のコンシェルジュアプリのエマだ知らないのかあ聞いたことある何でも教えてくれてすごく便利なんだよね確か「愛」で動いてるってやつだろ愛じゃなくて AI 人工知能だよねアーティフィシャル・インテリジェンスの略な。 あらゆる情報の検索からナビゲーションスケジュール管理果てはお悩み相談まで聞きたいことを音声入力するだけで最適な答えを用意してくれるのが売りだテレビでも特集されてたわねすごく優秀だから急速に普及したってそうそうなかなかよくできてる牛耳の1万倍は賢いうっせえ でもまあちっと興味あったんだよなうまいラーメン屋とか教えてくれそうじゃんよかったらみんな入れてみろいろいろ便利だぞもしかしたら遊びに出かけた先で困った時使えるかもしれないわね面白そうじゃねえかお前も使ってみたらどうだはじめましてエマです あなたに会えて嬉しいですあなたの名前を入力してください ようこそ私はエマあなたをサポートするコンシェルジュですお、起動できたみたいだなみんな友達申請しといたからとりあえず承認よろしくおすすめキャンプグッズと出てるなこれをそのエマが用意したのか結構優れものだろう。しかもただ選んでるだけじゃない 設とか天候個人のプロフィールや位置情報も参照して最適なものを考えて表示してるマジかよアイスゲーわだから AI ねじゃあこのリストにあるものを手分けして買いに行かないとねつっても明日でよくね外クそ暑いし移動でこいつも疲れてんだろうせっかく集まったんだし 今日は久しぶりのアジトで食べろうぜああ話したいことはいくらでもある特に近代芸術における問題点とその新たな可能性についてだがおう却下で。 ごちそうになっちゃって<笑>気にすることはねえよ再会をしくしてってやつだそれにまたこいつが世話になるからなよろしく頼むわこちらこそですまたお邪魔しますじゃあまた明日ななんつうか久しぶりに話せてよかったわ 明日は手分けしして買い出しだね俺らはキャンプ用品担当でいいんだよなつうわけで明日は渋谷ぶちこ前に集合なじゃあな忘れんなよ店の手伝いも忘れるなよ だと